祭りわいわい横浜です今日は新作披露ということで皆様と一緒に楽しんでいきたいと思います最後までテ定量の拍手よろしくお願いいたします<笑> 2020年踊れ you さあ YOUPO さんにはですねちょっとここで残っていただきたいんですね。<笑> あのまだここからちょっと時間あるので。